昨年末には5人揃ってラストという文言が飛び交うテレビ特番への出演ラッシュとなったがその一方で、それらの文言に心を痛めているのは紛れもなく彼らのファン、通称ティアラだ。2022年11月にメンバーの平野氏を神宮寺ゆ太、岸ゆ太が脱退することが発表されてから、猛烈な購買活動などで金プリを支えるその献きっり派。 報じられてきた通り、キンプリは2018年に CD デビューしたものの、すぐにメンバーの岩橋玄樹がパニック障害の治療2000年、後2021年に脱退という辛い過去をメンバーとティアラたちは経験している。 それでも、ゴジャニー北川氏が生涯最後にデビューさせたグループとして、5人のメンバーは着実に活躍の幅を広げ、2021年には24時間テレビ、日本テレビ系のメインパーソナリティを務めるなど、王道派アイドルキンプリの期待度の高さは明白だった。 6人でデビューしたいとジャニーさんに自家断したという結成秘話は有名ですけど若い頃から一緒に切磋琢磨していてメンバーはやっぱり友達っていう側面も強かったんじゃないですかね。ある年末の音楽特番で彼らが一緒のところを見たんですが本当に仲が良くって、ちまたで報道されているような不仲なんて微塵もない感じでした。スタッフの前だから、ファンの前だから、 というのもあるのかもしれませんが、こんな顔して笑うんだみたいな感じで、むしろ今まで以上の絆を感じました。テレビ局制作スタッフ。無邪気な笑顔に嘘はないと信じたいが、この一連の流れで嫌でも、ちらついてくるのは、やっぱり2016年に起きたスマップ解散騒動だ。 キンプリと同じく5人組の彼らは謝罪会見を生放送で行い、一度収束したと思いき、木やさらに状況が悪化。局、メンバー稲垣五郎、草郷香取慎吾の3人が同時に退社。2人が事務所に泊まる構図がデジャブでしかない。後に中井正宏も独立。 あの頃もファンたちは立ち上がり、各地で CD の購買運動や、署名を集め事務所へ掛け合ったり、新聞の広告欄を借り切ってメッセージを送ったりと、冷め切ったスマプをあかい愛を送り続けていた。スマプオを騒動から解散までの期間。 活動は減り続け、お別れコンサートどころか締めくくりにふさわしい NHK 紅白歌合戦ですら出演を断念するほど手に負えない不穏な空気が蔓延していた。それに比べれば昨年12月23日に出演した特番ミュージックステーションウルトラスーパーリブ2022テレビ朝日系ではキンプリの仲良しぶりが垣間見えて少し安心した人もいただろう。 さらに今年1月18日にリリースされるドーム公演、キングプリンスファーストドームと2022ケラミスターからノブルーレイ &DVD がされる。 2月22日に12枚目のシングル、詳細は後日発表。3月22日に作家のコンサートツアー、アリーナと2022ケラメイドインから、ノブルーレイ &DVD、そして4月19日にグループ発のベストアルバムが発売される、と予定が目白押し。ジャニーズ事務所がスマップ・ハーブの反省を生かし、最後まで円滑に仕事をこなしているのかもしれないですよね。 やっぱり不仲説も溢れていて、特に今回の崩壊は平野くんがジュリー社長に歯向かったからとか、人気を二分している長瀬恋くんとの対立が発端なんて意見を主張する記事やファンも多いです。結局、本音は本人たちにしかわからないけど、長年見守っていた人からすれば、小さな変化や違和感は気づきやすいものですからね。ただ、 デビューもできずに諦める人も多い業界で安定した人気を誇りこれからって時だったし、本人たちはグループとして成し遂げたいこともあったでしょうから、全員方向は違いど苦しい思いは共通してあると思いますよ。事務所としてはどうしてもビジネス面での損失に落胆の思いもあるでしょう。芸能リポーター。 加えて、スマップと同様に事務所からの礼遇説も根強く、それに伴い今後のキンプリについても不安視する声も聞こえてきている。キンプリのあまりの状況に関係者が鍵やかで内情状ト最近、何わ男子やスノーマンの話題がニュースなんかで上がることが多いですよね。フジテレビ系ドラマ、サイレント。 で一気にメグロレくんへの注目が集まって、どこもかしこもメグロ君だった。キンプリのネガティブな話ばかりがネットで流れると都合が悪いし、ジャニーズタレントの明るい話題は事務所にとっても好都合でしょうから、バンバンメグロ君の露出を増やしていると。キンプリのファンはそのことを敏感に受け取ってて、さらに怒っている状況だとも聞きました。 事務所側は結局ジュリーさんのお気に入りと言われる何わ男子などに舵事を切り、関西地方のメディアともより強い関係を結び始めているそうですよ。まあビジネスですからね、当然リポーター。金プリに残る長瀬は二人体制になる不安や五人にこだわりたかった胸のうち、さらには退場の 情報が流れてから、ファンの人もいろんな憶測に惑わされて、落ち込んで泣いてっていうのは、見ててこっちも辛いよね。わかるのよ、気持ちは。正直、俺らも実感ないし、と、昨年11月10日のラジオで涙声で語っている。ティアラへの気遣いを見せながら、悔しさやプレッシャーに心が揺れているようだった。 そんなキンプリやファンの悲痛な混乱に黙っていられなかった人も現れ続けているという、一時期関係者のツイッター鍵アカウントがあったんですよ。今回のことがあまりにひどいと怒っていて、ごく最初のうちは経緯を説明するだけでしたが、憶測が広まっていくことに耐えられなくて、答えられる範囲で質問に答えていたんです。情報の精度が高いため、 このアカウントをフォローしていたファンたちはかなり信用していて、不確かな噂が流れた時は、その人に確認するほど、ティアラたちの混乱や暴走が落ち着いたのは、少なからずその人の存在が大きかったとも言われています。週刊式者、スマップ騒動からしばらく経った昨年末には、放送作家の鈴木よさむ氏が、当時の舞台裏を小説として公にした。